どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はこのウクレレを使って初心者レッスン動画第2弾ということで改訂版として、えー、また新たに第2弾行ってみようと思います。曲は、なだそうそうです。あのかっこいい曲、初心者の人、聴いてみたいと思いませんかはい。 初心者の方に分かりやすいように、まず初心者用レッスンやった後に、後半かっこいいバージョンも。 でいいーっかこですね、えー、今回はですね初心者レッスン動画のナンバー2ということでまあ、順番に見てもらいたいんですけどそれどっから始まるかここにリンク貼っておきますここのリンク先のですね初心者レッスンはここというところに行ってその順番通りに入るところの 2, 2曲目のやつですからねはいじゃあここ行ってください初心者レッスンはここ行ってらっしゃいクリック 入ってらっしゃいそこで、えー、1から順番に見てくるとこの動画にたどり着きますということなんですけれどもま あ, あの後半ではかっこいいバージョンいつものように最初は、えー、初心者さん向けのレッスンをしてから後半を解説して後半かっこいいバージョンまでやっちゃいますとなだそうそうですよ。 聞いいいい、たら嬉しいですよね。ね、ね。これ心を込めてて、ね、て歌っくください、ね、はい、出てくる最初に今日はコードの解説をします出てくるコードは5つですこれも初心者レッスン動画の第2弾なんで C と AmF と G7 は覚えてると思うんですけど今日出てくる d マイナーですからねこれ d マイナー、えー、とポイントちょっとこの他のコードはあのさっきのね初心者レッスン動画の方でマスターしていただいてるという手でね d マイナーいきます d マイナーと F の関係性が面白いんですよ D マイナーのここを隠すと、ほら。 F と全く一緒になっちゃった。だから Dm って F に1個足すんですよね。はい。ちょっとやってみましょうか。F っていうのは、こことここでしょ。こう押さえて。Dm はこれをこう足す。薬指で足すのがおすすめです。こうやって弾く方もいらっしゃいます。これ倒してね。ですけど、ここにね、腹が。 指の腹がが当たっちゃうリスクがすごいあるるで、今から覚える方はこのの薬指で押すす。がいいと思いますこことこことここですねこれ Dm これが出てきますというのがこの曲の特徴でございましてこの曲はですねこのなんと「ガゼレレオタボボリューム1」の16ページにもおお楽譜書いてあります販売してるんですよで注目はですね見てください1ブロックに Dm と G7CC ここワンブロックに4つコードが書いてあるってことは、ここね、1個ずつならごめんなさい見づらいんだけど、d マイナーと G7 と C と C です。1個ずつ弾くんですよね。 一二一二一二三四ですね。Dm、G7、C、C と四回弾くということです。ここ C、1ボルク書いてあります。ここね、二拍なんですよ、実は。この辺ちょっとね、整理をしておきたいんですけど、まずこれ、もしこのガゼレルタボ持ってる方は、これ、見ながらやってください。もし持ってない方は、ここにリンク貼っておきますので、ここからガゼレレルタボシリーズ探してくださいね。はい。まあ、これ、このメモっていただいてもいいですよ。これ、後であの見せますんでね。はい。で、えー、やってみると思います。まずは、じゃあ、1回ゆっくりね、えー、 デモ演奏やっってみましょう。えー、ゆっくりいいですか。いつものように言ってますけれど心を込めてくださいよワンブロック4回弾くわけですからねこのワンブロックに4回じゃあなだそうそう初心者さんのレッスン動画バージョンでやってみます 1, 2, 3 せーのじゃじゃシンン、プル簡単バージョゆっくりといってもですね見てください、まあ、さっきも言ったんですけどワンブロックコード2個だから結構コードどんどん移り変わっていきますよなんでここだけ見てると間に合わないんで1個先を常に見て、えー、ゆっくりこう行く。 ゆっくりに見えておいて結構これで早いんですよ。これワンブロック2個入ってるやつは。はい。ここは要注意です。で、これメモってください。えー、っと、すごくシンプルなんですけど、まあ、ああの、テロップ。 ご参考にしていただいてもいいし、これねやっぱノートを書き出すときに結構ね、あのー、いいんです。あのー、頭に入りますから。まあもちろんこれゲットしていただいても、ね、これもわかりやすいですよ。これ50曲以上入って千円ですから、税込みで。はい。ぜひ皆さんゲットしてください。はい。ここで、まあ今日はここで映してください。で、さっき見たやつ、ここ、Dm7cc。で、ここ二拍ですからね。くれる人よ、一ち、はわたるってなります。はい。この辺ですね。 でここもまた Dm7cm ここもシンプルな曲でございます4つ弾きて心込めて Dm が出てきますからねはいまあこういうのを踏まえてゆっくり心込めて歌うのがポイントですからねあと案外コードが速く動くぞというのがこの曲のポイントでございますどんどんウクレレ上達して楽しんじゃいましょうそれではここからかっこいいバージョンの説明に入っていきましょうかっこいいバージョンは 前奏から行こうと思うんですけど基本的なリズムの弾き方はガズペジオという弾き方いきますガズペジオっていうのはこうやって弾きますかっこいいでしょちょっとピアノっぽいっていうかアルペジオとはガズペジオって似てるんですけどこのアルペジオと ガ, ルペガズペジオをベースにしますその弾き方以前ここに解説していますここはね、えー、とホームページのリンク先でウクレレのいろんな弾き方っていうところなんですその中からガズペジオ あるいはアルペジオのちょっと弾き方を勉強してください。これ簡単じゃないですよ、初心者さんは。はい。これはちょっとね、あの上級者向けです。中級上級向けの弾き方になると思うんですけど、まあまあ楽しんでやったらすぐにできると思います。そこで、この弾き方をマスターしていただくということになります。でですね、今回、えー、今までの動画ではなかった前奏をちょっと入れてみようと思うんですよ。かっこいいバージョン、イントロをつけます。ちょっと私ね、これ書いたんですよ。ここれはねあのこの ね、ガズレルトンのボリューム1は、この図は書いてあるんですけど、ここは書いてないんですよね。ここを弾いた後に、ここにだれ込むっていう流れなんで。まあちょっと一回デモ演奏してみましょうか。これ G7 ね。はい。じゃあ行きますよ。せーの、今イントロですね。ガズペジオ、いいでしょ。この次です。聴いててください。 入っていきます。これ、これやりたいでしょ。このワンフレーズすごくインパクトがあるんですよ。これやりましょう。まずですね、この表を見てください。これここから一弦二弦三弦四弦なんですよね。で、最初三ゼロゼロゼロでしょ。だから C で伸ばす。一弦が三フレットを押さえて、あとゼロゼロゼロってことは押さえないでしょ。でも弾くってことなんですよ。じゃあんで次一弦三二二弦の三 一弦の三、二、二弦の三。二弦の一、ゼロ。じゃん、だだだんだんだん。じゃん、三、二、三、一、ゼロ。これ二回やるということですね。ちょっといいですか ?C を押さえでしょうーんちゃったら次。一弦の三、二、素早く二弦の三。てててん。C 弾いたらてんてんてん。三、二、二弦の三ですよ。次。一、 ゼロで三二三一ゼロやってるときここの二つの三弦と四弦は音が響いてるのがいいんですもう一回言われます今ここ上の弦は響いてるこの二つは響いてるんですよ。で右手なんですけどもうどの指でもいいですけどこれこのぐらいのスピードだったら一本指でいけるあのよ。って人さし指一本でもいけるし。 こうやって2本使える人は2本でもいいです。まあ、とにかくこのペー ペ, ンペンこれ忙しいです。二三一ゼロこのイントロ入れてみましょう。あとは淡々と溜めたりして、こうフィーリング重視でガズペジオとアルペジオをミックスして、心込めて、なだそうそうのかっこいいバージョンやってみる 1, 2, 3, 4 だそそうう。せの、やってみました。最後エンディングっていうか最後のところでもまたこのフレーズを弾いてみたんですけど分かったちょっとよく見てて。 このテテロロンテロロンンとかあるじゃない。これハンマリングオンとプリングオフって言うんですけどこういうのっできる人はパンン、二フレットを押さえたままこう引っ掛ける感じ二フレットで弾いて毎回やらない方がいいですよこれたまにやるとが あえてシンプルにやるとか、この辺のフィーリングもちょっとペロペロペッってとこう入るとちょっとおシャンティーな感じになりますねこういうのでまあ結構上級テクニックまあテクニックっていうかなんていうかなもうか感情なんですよねなんかパランってこのなんかまあちょっとじゃあ調整してみてください「テレレン」とか「タララン」とかこんなのですねはいなだそうそうかっこいいバージョンこれは結構ねあの気持ちがねいいんですよ ぜひ皆さんこういうね、こうなんか気分が入るところまで持ってってくださいね。これがウクレレ音楽の面白いところでございます。はい、ドンガズレレホームページご覧になってください。ガズレレホームページを見てもらったり、いろんな情報、最新情報がどんどんどんどんアップロードされてます。はい。えー、イベントなども全国、つつらら回ってますので、皆さんウクレレ持ってイベントなどにも遊びに来てくださいね。CD 出してます。えー、ガズの CD。はい、こちら。レッツゴー最高。 究曲入りのオリジナル曲なんですけど、皆さん、この曲覚えてください。皆さんに覚えてもらって一緒に弾こうってう、そういうものなんですよ。ぜひゲットしてください。ゲットしてほしいんですけど、YouTube でももう大公開、全部レッスン動画な、究極バッチリレッスン動画も上げてますんで。CD のことのリンク、ここに貼っときます。全部ここでわかりますからね。まあもちろん、買ってもらったら嬉しいですけどね。はい、よろしくお願いします。本も出してます。主婦の友社から 発, 刊あ発行されているんで、私のいいこと言ってるんです。私こう見えて骨髄移植してるんですよ。白血病になっちゃって。その時の 思った音楽のこと、と、と生きるというここここ楽しさうういう書い書てあります。っちはリッドミュージックから出てるウクレレ初心者向け。ここを見てる動画を見てる人はこれをゲットしたらわかりやすいですからね。初心者レッスン教則本お願いします。あとは先ほどのこのガズレレ歌本シリーズ。これもね、ものすごい大ヒットですからね。はい。 皆さん、楽しく音楽やりましょう。で、ちょっと弾けるようになったら、どんどんみんなに教えてあげる。これがポイントですよ。どんどん広げて、楽しくワイワイ。これがいいと思います。さようなら。あチャンネル登録もぜひお願いします、ね。よろしくお願いします。さようなら、バイバイ。またね。ちゃお